ヒ平野紫耀鼻でリコーダーを演奏、シュールな姿が、笑いシーだと話題。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。達人技を15分で習得することになった平野紫耀オ。2本のリコーダーを鼻で吹く姿はあまりにもシュールすぎて、11日に放送された、1億人の大質問。笑ってこらえて、 二時間 SP、日本テレビ系で、キングプリンスの平野紫陽が鼻でリコーダーを演奏し、そのシュールな姿が視聴者の笑いを誘った。鼻リコーダーに大笑い、番組にはスペシャルゲストとして、キングプリンスが登場。今回メンバーは、よう忍ぶりの姿の達人から15分で達人技を習得するという企画、ハイスピード達人技チャレンジに挑むことに。なお、前回は先輩である V6。 岡田純一がこの企画に挑戦している。そのことについてメンバーは、15分かかってないのよ。岡田くん、岡田くんより先にロケすべきだったね、と口々に話した。そんな中で最後の挑戦者に選ばれた平野は、専門学校に通う学生から鼻で2本のリコーダーを演奏する、鼻リコーダーを習うことに。すると、平野は予想外の達人技に膝から崩れ落ちて大笑いし、メンバーの笑いを誘った。 その出来栄えは、しかし、僕、普通のリコーダーでも2回くらいしかやったことないんですよと、リコーダーをあまり演奏したことがないと話す平野。そんな平野がリコーダーで演奏することになったのは人と用の楽曲、花水木。なお、チャレンジでは平野がソプラノリコーダーとアルトリコーダーを鼻で演奏することになるも、その難易度の高さに15分での習得が難しく思われたため、 残り時間2分で両方ともソプラノリコーダーに変更するという場面も。そして15分が経過した後、花水木を演奏することになった平野だったが、演奏中に音が震えてしまったり出す音を間違えてしまい、演奏終了後にはそんな自分の出来栄えに笑いながらうつむく姿を見せた。視聴者は死ぬほど笑った。そんな平野に対して、達人は人間ってあんまり両鼻から同時に空気出ないらしくて、 ちょっと特殊らしいんですよと声をかける。さらに、なので2本同時に息が出てる時点で完璧に大成功ですと平野の出来栄えを褒めたたえた。なお、ネット上では平野の鼻リコーダーが大きな話題に、鼻で2本のリコーダーを演奏するというシュールな平野の姿を見て、視聴者からは、紫輝くんの鼻リコーダー笑い死んだ、鼻リコーダー死ぬほど笑った、お腹痛いと爆笑が起きた。うん、調べ編集部、面。